では、ここまでに出てきたタグについて簡単に説明しますと、HTML 要素は HTML 文書全体を表します。ヘッド要素はヘッダ。えまあ、この文書に関する情報を記述します。でヘッダの中に入っているものとしては、メタチャー h ットイコールエンコーディング。これはファイルのエンコーディングを指定します。このメタ要素は閉じたくはなくて単独のタグです。それからタイトル要素は文書のタイトルを表します。 そして、えー、一方、ボディはだって文章本体、つまり、ブラウザの窓の内側に表示される文章の範囲を表します。その中で、今出てきたものは、えー、レベル1の見出しが H1 だと。見出しというのは、大無し種、中無出し、小無出しというふうに何レベルかになりますので、H2,H3 というふうに増えていって、H6 まで使うことができます。数字が大きいほど小さい見出しになります。それから、通常の段落になります。 ここでですね、注意すべきことなんですけれども、えー、この、えー、この段落というのはです、ね、こうね、うふだとちょっと分かりづらいんですけれども、長い段落というのは、自動的に詰め合わされるようになっています。幅を狭くすると詰め合わされますよね。えーですから プログラムのようなものは、この P というタグの中で書くのはあんまり向いてないんです。そこで、えー、次の、ここまで出てた要素に加えて、プレというのを出してみましょう。プレというタグはですね、この、 プレはここにこうスペースとかを入れたり、適当に業界したりして構わないんですけども、えー、その範囲はこのままの形で出てきます。ですから、あらかじめこう形を決めて、えー、なんかその範囲を出したい場合は、P とか言っちゃうんじゃなくて、プレの中に入れてください。プレ要素のサンプルはここにも載っています。では、もう少し行って、えー、今度はリンクの付け方をします。リンクはですね、 ウェブページのどこへ行くというのは、えー、既に習ったように URL で指定しましょうね。えー、ですから、文章の途中でもいいんですけども、えー、そこにリンクをつけたいときに、この、えー、A というタグを使います。じゃあ、この中に、えー、朝ドラを見るときは、これ、えー A タグと A 終わりタグあるんですけども、その中に NHK を見ます。まあ、そ い, いんですけども。で、そうするとですね、この NHK っていうその単語が下線付になってリンクになるんですけども、 このリンクを選択したときにどこへ飛んでいくかというのは、この A のタグに属性として HREF という指定を追加することで、えー、指定します。じゃあ、例えば A の HREF、http:///、えー まあ、NHK の場所ぐらいは、ま、私は知ってますけど、皆さんがリンクを入れたいときには、このブラウザでさまざまなサイトを探して、このサイトのリンクをここにコピペして入れれば、そこへ飛ぶリンクを作ることができます。ま、入れてみましょうか。朝ドラを見るときは NHK、ま、リンクになってますね。で、ここをクリックすると、確かに NHK のサイトに出てきます。まあ、それはいいので、えー、もう一回戻りましょう。その他に、 ブロックコートというタグを使うとですね、引用文を表します。また、ディビジョンというのを使うと、一円の範囲をグループでまとめることができます。これいうのはどういうふうに使うかというのはだんだん分かると思いますが、課題にもなってますので、後で試してみてください。で、えーまあ、ここでは NHK だけのリンクを作ったんですけども、えーまあ、例えば、このサンプルでは、私のリンク集というまあセクションを作っているんですね、そこにフジテレビとか NHK のリンクをつけています。 まあ、皆様もぜひやってみてください。あとですね、リンクはさっきみたいに、この文章の一部に入っているので、ね、段落とかの中にリンクを埋めるという形をとりますね。ここも注意してください。では、えー、この演習1では、まあ、ソルジョンに来ると書いてありますけれども、今の状態では、この HTML の練習ページを使って、いくつか試してみてください。それからですね、 あとで、これを普通のファイルにするというのもありますので、この演習中やるときには普通のファイルやっていただいても結構ですよ。普通のファイルでないと保存しておけないので、ちょっと演習上には不便になるかもしれません。だから、あとでファイルに保存しながらやるというのが、この演習の想定ということですね。